うん。 なんだこれなんだこれなんだこれなんか怪しくねということで、まあ、本日はですね、なんかナムコさんと鬼滅の刃のコラボの発表があったんですけども、まあ、その開催期間がですね、どうやら似合うぞと、なんか怪しいなと思ったので、ちょっと放送日に絡んでくる可能性がありますよということで、まあ、今日はそれをお話ししていきたいなと思います。はい、ということで、まずは開催期間から見ていきましょう。こちらの開催期間なんですけども、まあ、2022年の12月の16日より開催ということでございます。 で、まぁ、あ、終わりがですね、2023年の2月の12日日曜日までということなんですけども、なんかね、怪しくね。あーまず日曜日っていう点怪しいよね。日曜日んなんか怪しくねということと、まああの、2月の12日まで、これがなんか怪しいんですよね。なんか長いしね、期間長いし、え、2月 ?2 月に、え、このビジュアル見てほしいんですけど、遊楽編なんですよね。遊楽編ん 2月に遊郭編のコラボ。 うんということで、なんかね、刀鍛冶の里編がね、まあ、もしかするとなんですけども、このコラボの後からなんじゃないかなと思ってるんですよね。うん、刀舵の放送中に遊郭編とのコラボをやるかって言われたらですね、いや、どうなのかなと思いましてですね、うん、まあね、えー、可能性はゼロじゃないんですよ。うん、刀舵は全然やると思いますよ。やってて、あの、遊郭編のコラボっていうのもあると思うんですが、なんか なんかでも怪しいなと思ったんですよ。この2月の12日、しかも日曜日なんですよね。遊楽園を放送してたのって、まあ、日曜日なんですよ。ということで、刀タナも日曜日に放送する可能性が高いんですよ。ということで、なんか怪しいよなぁと思いましてですね、本日、遊楽園特別総集編ルートを作りましてですね、まずは皆さんこちらをご覧ください。 はい。えっ、ー、と、12月の18日より、まあ、2月の12日までですね、第1話から第11話まで、え、誘惑編の特別総集編を行うんですよ。ま、あこのコラボ期間中ですよね。コラボ期間中に、え、誘惑編の再放送を行っていると。で、ま、あちょうどコラボも誘惑編だから、なんかね、え、いいよね、みたいな感じで、ちょっと再放送を行うんですよ。特別総集編で何回かに分けて放送するんですよ。で、そしてですね、その場合、刀舵の里編っていうのは、一体いつ放送なのということで、こちらで ございますねえー。2023年の2月の19日日曜日より第1話放送ということで、まあその翌週ですよね。なんか日曜日怪しいなと思ったので、その翌週からもしかするとまあ、刀鍛冶を放送するんじゃないかなと。本日思ったわけですよね。はい、2月という数字いやあ、そうなんですよ。可能性としてはゼロじゃないというか、かなり高いなと思いましてですね。そうなんだよね。1月から2月あたりが一番刀鍛冶を放送する確率。って 高いと思うんですよなんか制作の期間的にもそうそうそう全然余裕だしみたいな感じでだいたい1年とちょっとで鬼滅の矢場っていうのは新作をねまあ、お届けしてるということでそうなんですよなんか怪しいなということでまあそうですねこの前後あたりかなまあ、2023年の2月の19日と言わずとですねまあ、2月に放送する可能性っていうのは本日出てまいりましたよねみたいなね、えー、話でございますあくまで可能性の問題なので全然、まあ 全然1月から放送っていう可能性も全然ありますしそうこの日にちが確定というわけではないですはいということでございますねまあ、一応前回とかにまあ紹介していた別のルートもあるのでまあ、本日まあ他のルートも紹介していきたいなと思いますまあ、他の放送日ルートとしましてはこちらでございますねまあ、以前から一応ちょっと取り上げている内容ではあるんですが特別総集編ルートでございますまあ、こちらがですね一番ちょっと可能性としてはありそうかなと思ってるんですがまあ、12月の17日よりまあ、あの12の 2月いっぱいでですね、えー、と遊客編の総集編を3回にわたって放送するというルートなんですけども、まあ、その場合刀カジノ里編の放送日はですねこちらとなりますね。まあ、2023年の1月の7日、まあ辺りより放送ということで、まあ、こちらはですねまあ、2023年の1月のまあ、冬アニメからスタートというね、まあ一番ちょっと無難なルートなんですけども、はい他のアニメと足並みを揃えたという形でちょっと無難なルートなんですけども、はい。いやこれが一番可能性 としては高い、かなと思いましたねはいといとうことでございます。これがまあでも一番ちょっと僕はありそうかなとは思うんですが、まあその他にもですね、放送日ルートというのはございましてですね、こちらでございますね。はい、え遊、ー、楽編再放送ルートでございます。で、こちらのルートなんですけども、まあ、こちらは普通にですね、2023年の1月の7日から遊楽編を第1話ずつね、えー、毎週ちょっと放送していくという普通の再放送 放送ルートなんですけどもその場合ですね第11話はですね3月の18日最終回がですね。3月の18日に放送してまあ、2023年のですね。4月の1日よりまあ、刀鍛冶を放送するというルートでございます。まあ、こちらも可能性としては高いんですが、ただ遊郭編をそのまま再放送するってあるかなと思ったんですよね。はいま、遊郭編の再放送するなら、特別総集編の方がいいんじゃないかなと思いまして。なんでかっていうとまあ、去年。見て からですねはい まあ、去年、遊学編を見てるので、そうなんです。飽きちゃうというか、うん、特別総集編で一気に見た方が、まあ、気持ちとしてはね、なんかいいよねっていう話ですね。なんか毎週一話ずつやると、なんかね、うん、別に、そう、D アニメとか他の配信サイトでも見れるし、そう、ネットフリックスとか、そう、アマゾンプライムとかでも他の配信サイトで別に続き見ようと思ったら見れるので、なんかちょっと特別感を持たせるっていう上で、まあ特別 総集編の方が可能性としては高そうなんで、まあ、このね、4月1日っていうまあ放送日としては、春アニメとして、一番ちょっとなんかあの楽というか、余裕を持って放送できるという面では、可能性としては高そうなんですが、ただですね、1月から放送の方が僕はね、高いのかなと思ってるので、このルートに関しましては、まあ、ちょっとね<笑>、まあ、ないかな<笑>。 まあないかなと思うんですが、まあ本日、まあね、誕生した新ルートとしましてはこちらでございますね。そうですね。このコラボがあるということで、まあ2023年の2月の19日の日曜日より第1話放送というルートでございます。いや、これはどうなんかね。 いや、これはどうなんかね、別にコラボに左右される、うーん、ことってあるのかなっていうこともありますし、そう、わかんないんですよね。コラボに左右される、うーん、可能性とま、あの、去年ですね、そうそうそう、去年遊郭編の時は別に確かコラボに左右されてなかったと思うので、はい、別に関係なく変なタイミングで遊郭園を放送していたような気がするので、ま、刀舵も全然コラボとは関係なく変なね、日にちに放送するというか、 可能性は非常に高いいのかなと思いますねまあ、だから、遊楽編を再放送して、まあ、刀舵をするみたいな感じだと思うんですけど、まあ、その、何月かっていうところ重要ですよね。<笑> 何月かっていうところマジで重要なんですよ。まあ、ということで、まあ、今週の週末にですね、12月まとめについてはあげますが、12月はですね、かなりのちょっとね、予定がぎっちりということで、紅白高瀬なんかもありますし、なんか色々あるんですよということで、まあ、今週の土曜日の動画、皆さんお楽しみにしておいてください。ということでございます。さあ、12月楽しみですね。いよいよ放送日の解禁がありますよ。ということで、今週の土曜日、皆さん動画をご覧ください。では、皆さんまた次回のとこ でお会いしましょう